テーマは朝霞市の花、ツツジとタイムリープというのを、えー、テーマとして持っておりますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。それでは、エブの方させていただきます。サイカ、ハラエブ。 Ugh!、No. Thank <laughs> you. I don't know.